お願いいたします、えー、皆さんこんにちはあれ元気ないですね皆さんこんにちはありがとうございます高根沢からやってきました舞高根といいます今日は全員揃うことができなかったんですけど少人数でも楽しい演舞をしたいと思いますそして2曲目には新曲を出してみたいと思います本日初披露ですぜひよろしくお願いします それでいくよはっ !?3 面の顔を持ち奇神と呼ばれた話今 の道が見たれるアれュ明日、知。 はっはっははははは I'm done! ありがとうございました。 ありがとうございました。は、はい、トップバッター。